日常運動の食卓に今日こそ他に本日の動かしなではごゆっくりお楽しみくださいチャンネル登録よろしくお願いしますアピソリーキハチカンシセのオリーブのチーズホッカチキャを食べたいと思いますオリーブって種類あるんですかねとちょっと気になってしまいましたがどうなんでしょうねこれんどんな感じなんだ。ゃな ののチーズの顔知ります、ね、はいこんな風にスライスされていてこんな風にところどころにブラックオリーブの粒が見えますねではいただきまーすその前にちょっと中も豚の部屋着てみましたこんな感じになってますシンプルですねではいただきまーす<音声><音声><音声> うん、生地はふんわりとした柔らかい食感の生地で中に入っているオリーブはちょっと干しく団みたいな食感を出していますねでもう生地の方のほうがオリーブの方が分かりませんが甘さもあってそれがふわっと広がってきて美味しかったですあそ こ, こにチーズが入ることでちょっと塩気の食感が入ってそれもまだ変化は感じなす。ただチーズもうちょっと欲しくなるかなっていう部分もありますのでこちらも点数とさせていただきます ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですえお楽しみいただけましたがもしそうでしたらチャンネル登録コメント・高評価よろしくお願いしますではまた次回の演目でお会いしましょう